今回は腹筋よりも簡単にウエストトが細くなるサイドベントの応用編を紹介していきます今回のエクササイズを行うことでくびれができたり食後に出てしまうお腹が出にくくなったりお腹周りの気になる原因というのが解決できてきますたったの30秒です動画を見ながら一緒にやってみましょうはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、サイドベント。このように体を横に動かす腹筋なんですけども、 実は、かかとを上げるだけで、より効果的にウエストが細くなるんです。くびれを作るために、様々な腹筋がありますが、実は、寝たままで体を起こして、体をひねるような腹筋方法だと、どうしても腹直筋に力が入ってしまいます。なぜ腹直筋に力が入るといけないのか。ウエストのくびれを作るために大切なのは、内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋。この3つが必要となります。寝たまま体を起こしてひねるエクササイズでは、 は、腹直筋に力が入ってしまう。辛くなってくると息を止めてしまって、腹横筋に力が入らない。そういった現象が起きて、外腹斜筋内、腹斜筋腹横筋この3つがうまく使えなくなってしまって、くびれができにくいという風になります。そこで、今回はその3つを。 より効かすために、かかとを上げて、サイドベントを行っていきます。たった30秒を、各方向、膝ついたバージョン、立ったバージョンの2種目、紹介していきます。全部やってもたったの2分です。ウエスト細くしたいよって方は一緒にやってみてください。それでは紹介します。今回は、サイドベントで、かかとを上げて行うんですが、なぜかかとを上げるといいのかというと、このままで、 サイドベントを行ってしまっても体を倒した時に骨盤が同じようについてきますこのようについてきて収縮さす時には同じ高さのままなんですがこれをちょっと足開いてかかとを片っぽ上げときますそうすると骨盤が伸ばす方が下がったままになるのでしっかり伸ばすことができますそして戻す時にはこのままよりも 反対のかかとを上げることで骨盤が今度はこっち側が上がりますからさらに収縮ができます通常の 1.5 倍ぐらい収縮をさすことができますこれに加えて息をしっかり吐きながらかかとを上げて息を吐きながら収縮さすっていうことを30秒間やっていきますペースは任せます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 伸ばしてかかとを上げて締めるこれ意外とですね1回やっただけでも 12cm くびれがね実はできるんですかかとをしっかり上げてよーし OK 今度は膝をついたバージョンを行いますこのように膝をついててもらって 後ろ足側の手を上に伸ばします。このまま体を倒すんですけど、これも骨盤がやっぱりついてくるので、その時に前足の膝を倒します。こういう感じで伸ばしたら帰る。倒しながら膝を内に入れて、こっちの骨盤を高くさせて伸ばしたら帰る。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 骨盤も整いますスト膝倒してオッケーとっても簡単なサイドベントの応用編でしたこれでしっかり横がね両方今伸ばされてると思いますそして息をしっかり吐くってことを同時にしてますから今ね息をね ふーっと吐くとね、ウエストがね、シューってこう閉まっていく感じがね、わかると思います。やっぱお腹が出てない人もしっかり内腹斜筋、外腹斜筋、腹横筋、この3つを使うメニューをやってないと意外とウエストぺったんこでも横は寸胴だったりするんですよね。なのでこういったメニューもウエストを細くしたい人は取り入れてください。よく寝たまま腹筋でね、こういうね、体ひねるやつとかやる人多いと思うんですけども、こういったメニューの方が